スタートしました。 コースタトした気合をつけますしかし押して押して8番のアピール・バイオが飛び出していきました3番、イブキが2番手9番のサンライ・ソア3番手になりましたその後5番のワールドツアラー4 番, 4番手4番マテラ・フィールド外からは11番キャスパ・リーグ10番ブゼット・ジョリーこれらも上がって大外からは14番マイネル・バールマンも上がっていって先段ごった返して連れて15番のマイネル・パラディーも前へと上がっていきました中段バグンに7番のウィンシュトリンそしてインコース番の モブサファイア全く一段の競馬になっています外からこの間に13番クインプープルも中段まで押し上げて3コーナー回っていきましたそして後方に6番のアンジュシャルマンあとは1番のチアーキャット最後方から12番のオーバースペック全く一段34コーナー中間先頭は8番のアピールバイオ800を切って1馬身リード14番マイネル・バールマンが2番手その後1 1シンサ内に入った9番のサンライスソア3番手第4コーナーカーブこれから直線構成と入りますさあ先頭は8番のアピールバイオ 内を開けての先頭空いた内から9番のサンダイ大磯はこれが並んでいくかさらに内から3番の伊吹がこれに接近して前3頭広がっているその後一馬橋審査外から14番マイネル・バールマン15番のマイネル・パラディ横に広がって400を切りました今度は内から3番の伊吹が先頭か食い下がる9番、サンダイス磯は8番のアピール・バイオそして外から10番のブゼット・ジョリーが追い込んできた10番、ブゼット・ジョリーが追い込んで200を切りました内3番イブキ、伊吹外は10番のブゼット・ジョリーこの2頭の争いその後五枠二頭に外から 12番のオーバーバスペック追い込んでくる抜けた10番ブゼットジョリー盗塁2着に10番2番のオーバースペック3番、伊吹と8番のアピールバイオ3着争いでした鮮やかに突き抜けたのは10番のブゼットジョリー安城は福永雄一騎手